こんにちは。一学習塾の岩井です。前回前々回は論述問題のガイダンス的な内容だったかと思うんですが今回から実践的な内容に入っていきたいと思いますでは早速こちらをご覧くださいこちらですね「摂関政治と院政の共通点と相違点を述べよう」 その際、政治基盤や財政基盤を含めて述べよう。200字以内、えっと、こちらは千葉大学で実際に出題された過去に出題された問題なんですが、えー、いかがでしょうか、まあ、出題の意図ですね、採点上のポイントが、まあ、明確に、えー、反映された非常にいい問題。 まあ、親切なな問題ととといいいうことが、えー、言えるのではないかと思いますその採点上のポイントというのは、えー、もちろん摂関政治と院政のまず政治基盤の共通点それから相違点で摂関政治と院政の財政基盤の共通点相違点ですねこの4つになります大きく言ってこの4つについて、えー、200字以内でまとめてあれば まずと、OK、ということになるわけですですから皆さんは実際に答案に取りかかる前にですね、まあ、簡単でいいのでこのような表みたいなのを書かれてから作られてから答案に移ると良いかと思いますじゃあこちらの方ですねちょっと、まあ、一つ一つちょっと確認していきたいと思いますが まずあの政治基盤の共通点ですどちらも摂関政治も院政も共に 天, 天皇の権力を代行する、まあ、天皇の代わりに、えー、政治の実権を握るという意味で共通していますそれから、えー、違いですが摂関政治の方は、えー、上級貴族の藤原氏が、えー、天皇との外籍関係 解析関係ってのはよろしいでしょうかね？まあ、母方の親戚ということです、えー、娘を天皇の妃にして、えー、やがて。次期天皇が生まれる男の子ですね。そのまあ、おじいちゃん、いわゆる外祖父という立場を利用してま殺、あ、生ないし、官白の地位について天皇の代わりに政治を行う。 それに対して天皇の父、えー、または祖父である、えー、上皇が、えー、権力を握るとまあ天皇の、えーまあ、お父さんないしおじいさんですね、えーまあ、ですから、まあ、天皇をコントロールしやすいということでそういうところで、えー、権力を握ったというのが陰政で摂関政治の時代には日の目を見なかった、えー 中下級の貴族である図領層が陰性を支えましたえ次に財政基盤なんですけどもえ共通点はえ共に、うん、まあ荘園ですね新地形荘園に依存していたという点で、えー、同じですえ違いはえ陰性の方はその荘園に加えて 治療国制度も活用したということですねそちらがあ異なる点になります、えー、では、まあ、この辺りを、えー、漏れなく回答の方に反映させて200字以内でまとめると一応、えー、こんな感じになりますではあ回答例摂関政治も院政も共に天皇の権力を代行するという点では共通しているが 前者は藤原氏が天皇との外籍関係を利用して摂政関白の地位に就任して行ったのに対し後者は天皇の父または祖父である上皇が権力を掌握したまた前者は上級貴族の藤原氏が中心であったが後者は中下級の中下級貴族の都領層が支えた財政は両者ともに寄進地形省園に依存していたが 後者は治療国制度も活用した点が異なるなお口頭での回答だったので分かりにくかったかもしれませんが前者というのは摂関政治後者は陰性両者は摂関政治と陰性を指しています、えー、いかがでしたでしょうか こちらこれらが、えー、漏れなく入っていたかどうかを確認してください、まあ、同じイマじゃなくても似たような内容が、えー、入っていれば満点、えー、欠けている部分があればその分だけ減点されるということになります ぜひ参考になさってください。ありがとうございます。